はい、どうも皆さん、こんにちは、ねジです。ということで、週末といえば、鬼滅の刃の見どころシーンまとめということで、今週はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の里園第4話の見どころシーンを見ていきたいなと思っております。ということで、原作なんですけども、原作ですね、105話から107話まで行くんじゃないかなと考えております。ということで、早速見どころシーン見ていきましょう さあ、ということで、4話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、上限の鬼、ハンテングがですね、いきなり現れますよということで、炭治郎無一郎がね、まあ、戦闘開始するということなんですけども、いやー、ちょっとこの始まり方めちゃくちゃ好きだわ。うん、炭治郎とね、ま、無一郎くんが喋ってる時に急に、なんか、来たね、誰が来たねっていう感じで、ドア開けたらね、ハンテングがいきなりいるっていうね、いや、めちゃめちゃいい始まり方しますよね。こう こういうね、突然ね、なんか始まる感じ、マジで好きで。いや、もう本当にドキドキワクワク感というかね、う、えーん、こういうもう本当初見の方とかも、ほんとびっくりするんじゃないかなって感じなんですけども、鬼の気配とか一切なしに、あ、誰か来たのかなって思ったら、もういきなり戦闘が始まっちゃいますよと、いった、そういったね、スタートでして。いや、これちょっと嬉しいね、スタートだなと僕は思ってますね。いや、楽しみです。はい。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、そんな感じで戦闘がね、始まるということなんですけど けどもまあ、霞のの呼吸死の方異竜斬りということれ見れんのマジで嬉しいな。うーん<笑>、いや、エフェクトとかね、どんな感じになるかっていうのもそうですしね。いや、どういったね、霞の呼吸のなんか雰囲気というかね、うーん、アニメでやっぱ描かれて初めて、まあ、こういったね、呼吸というか、まあ、技っていうのはね、あの、完成されていくものなんでね。あの、うずい天元の時も音の呼吸ね、アニメでものすごくかっこよかった じゃないですかまあああいう感じですね霞の呼吸もめちゃめちゃかっこよくなるんじゃないかなと思ってるんで僕は非常に楽しみですねで時と無一郎くんの初技ということで見どころがね結構ね多いねシーンとなっておりますでまあ続いてなんですけどもこちらということでえ日の神神楽八火突ということでまあこちらおそらく初技なんじゃないかなと思ってるんですけども炭治郎がねまあいきなりもう日の神神楽放ちますよということでいやいいっすねいやもういきなりですね戦闘バチバチですねって感じ 感じなんですけどもいや、8日突ね多分初めてだと思うんでねまあこちらも結構楽しみなシーンとねえなっておりますねいやいいっすね本当に戦闘シーンかっこいいですねこの辺本当アニメで見たいねえ、そういったシーンとなっておりますねはいで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ、なんとですね時藤無一郎くんがですねえ、首を切るんですけども何ですかこれはということではい上限の鬼の戦い皆さん覚えてますよねそうです一筋縄にはいきませんよということで いや、何が正解なのかわからない上限の鬼との戦い。これがやっぱり面白いんですよね。いやー、ちょっとね、へへへ。 <笑>いきなり分裂ね、えー、しておりましてね。何が起きたんだって感じなんですけども、そうなんですよね。まあ、この鬼の特徴はね、まあ、ちょっと今回解説はしないんですけども、まあ、皆さん原作読んでる方だったらね、まあ、ハンテングの特徴分かってるかなと思っております。ということで、まあ、こんな感じですね。はい、続いての見どころなんですけども、赤道とカラクが分裂して登場ということでね。いやー、かっこいい。<笑> <笑>かっこいいですね。うん。そしてですね、まあ、この二人の鬼ね、初登場ということで、声優さんがどういった感じになるかっていうのはね、まあ、ここで初めて解禁されますよ、といったシーンとなっております。いや、おそらくなんだけど、僕の予想ではね、まあ、同じ声優さんにするんじゃないかな、と思ってるんですけどね。いや、そこどうなのかなっていうところも気になりますよね。やっぱり、あの、性格は違うんですけども、中身というか分裂した鬼なので、元では一緒だよということで、まあ 同じ声優さんが別々のねえ、声で演じられたらめちゃめちゃ面白いなーって僕は思ってまして、いや、別々の声優さんよりも、同じ声優さんが別の雰囲気で演じることによって、まあ、元では一緒なんだよといったね、まあ、そういった演出ができる、まあ、感じとなってるんで、まあ、同じ声優さんがね、まあ、担当した方が僕は面白いんじゃないかなと思ってるんですけども、場合によってはね、別々の声優さんっていうこともあり得ますよということで、まあ、この辺の声優さん事情なんかもね、まあ、すごく楽しみなシーンとなっております。で、まあ 赤道と辛くということなんですけども、もえ関、ー、戸に関してはですね。こちらの左の鬼となっておりまして、ま錫、あ、杖っていうのを使ってですね。まあ、主に雷で攻撃してくる鬼だよ。ということで、まあ、タイプなんかも全然違うんですけどもまあ、逆に右の辛くっていう鬼はですね。まあ、天狗の内ちを使ってですね。まあ、主に風で攻撃してくる鬼となっております。まあ、こんな感じで種類によって全然違うね。まあ、攻撃のタイプがありますよ。といったね。まあ、そんなところも楽しみというか見どころとなっておりますね。まあ、こんな感じで。 とカラクがねまあ、ついに分裂して登場ということで楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね品塚川幻夜が登場ということで参戦するんですけどもいやかっこいいいやマジで幻夜かっこいいねいやそしてですね今まで鬼殺隊ではこんな雰囲気というかこんな戦い方してるやついなかったよねということで何ですかこれはと銃を持ってるんですけどもあり<笑><アリ><笑>それありなのって感じなんですけどいや銃 を持ってますよ。これなんですかって感じなんですけどね。いやこの辺ねちょっと楽しみですね。いやーアニメでねやっぱ剣やの戦いがやっ 描かれてくれるかってなるとね。本当に楽しみなんですけども、もいやーちょっとね。初見の方はここびっくりするんじゃないでしょうかね。いや銃使うのって感じでねまあ。そんな感じで参戦してきますよとなっております。まあ、後々ねえ、原野については次回あたりかな？多分深く描かれてくると思うので、まあその辺でまた解説したいなと思ってます。で続いてなんですけども、こちらということでえなんとですね。ローギと相鉄がさらに分裂して登場ということでなんとですね。先ほどまあ、原野が登場。して おりましたけども、えー、首をね、えー、切っちゃったことによってさらに分裂して登場しますよということで、えー、4人目まで登場しておりましたでですねこんな感じで浪儀に関してはですね、えー、鳥のような鬼でですね主に声を使って攻撃してくる鬼となっておりますで逆に哀絶に関しては主にですね、えー、槍を使って攻撃してくる鬼だよということで、まあ、こんな感じで本当に別々のね、えー、攻撃の仕方がありますよということで、まあ、性格なんかも違うんですけどもハンテ っていうのはね、まあ、分裂すると面白い一面っていうのが見えてきますよとそういった鬼とねえなっておりますてな感じですねまあ老義と愛説なんかも登場していやより一層ね戦闘っていうのが結構厳しくなってくるんですけどもいや本当にねここ見どころとなってますんでいや第4話めちゃめちゃ話動くねでまあ老義と愛説もねどんな感じで声優さんが解禁されるかっていうところもね含めて楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえなんとですね炭治郎の言葉に感化 される無一郎くんだよということでいやこれねちょっと 嬉しいんですよマジで無一郎くんがやっとねはい記憶をちょっとずつ取り戻してきてますよということなんですけどもえ炭治郎の些細な言葉によってえ感化される無一郎だよということでえ人のためにすることは巡り巡って自分のためになりますよといったねまあ炭治郎のセリフがねまあ、無一郎くんの心を動かしますよということでえそしてですね小さな子供を助ける無一郎くんということでねいやここのシーンは本当にかっこいいマジでかっこいい最初ねえ小さい子供だから後回 しにしようとね考えていた無一郎くんなんですけどもこの言葉を思い出してね助けに行きますよということでねいやちょっとこれはねなんかね無一郎くんがねなんか成長してるというか、まあ、記憶を取り戻しつつあるって言ったねまあ、そういった展開の流れとなっておりましてねそこは本当に僕はねなんかね気持ちいいというかねなんか炭治郎が人に影響を与えているっていう感じがなんか本当主人公感あってめちゃめちゃいいなっていうのねほんで感じますねそういったシーンとなっておりまして僕は本当にここのシーンをね めちゃめちゃ待ってますねうんアニメで見たいねマジでアニメで見たいそういったシーンとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえなんとですね炭治郎 vs 老義ということなんですけどもここねちょっと今までにはなかった展開がありましてなんとですね炭治郎の決め台詞っていうのがねありますよということでちょっとね相手の老木がねえ調子に乗ってるとですね炭治郎がですねお前もなということでいやそのセリフ返しというか決め台詞 セリフがありますよということでねいや震えるがいいって言ったねえセリフに対してお前もなということでねいやこんな顔とセリフ今までにありましたか炭治郎から こんな言葉が出ることありました。今まで炭治郎って結構ね、弱気気味な戦い方をしていたというか、あんまり主人公ではないような戦い方をね、えしていたんですよね。まあ最終的には誰かに助けられたりとか、まあやっぱり自分一人では勝てなかったと。えそういったねえ、シーンっていうのが多かったように思えたんですけども、ここで初めて炭治郎が強気なセリフということで、いや、このね、ほんとこのシーンはね、マジでね、見たいっすね。で、こういったシーンがですね、 ジャンプらしさっていうのがね、ありまして、僕は本当にね、なんか好きですね。<笑>いや、なんか主人公がやっとね、ほんとなんか強気に出てくれるっていう感じでね、僕は本当に嬉しいですね。うん。まあ、そんな感じで、このシーンはちょっとアニメでね、見たいっすね。うん。花江さんのね、アフレコを添えてということでね、楽しみです。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、ン vs 愛説だよとといいいうこと、まあ、こここでででまちちちらももすすねめちゃめゃゃかっこいいシーンなんですけどもこれいい よね原野の決めリフがありますよということでこちらも鳥肌となっておりますいやこれもねいいんですけどもてめえの相手は俺だろうがということでね哀絶に向かってねうん強気に出るセリフとなっておりましてこちらもですね、えー、先ほどの炭治郎とこうするような感じのね、まあ、シーンということでねいや非常に僕はねなんかすごい<笑>盛り上がってきた感じが本当嬉しいですねまあ、こういったシーンがですね今までにはあまりなかったジャンプ感 っていうのがですね鬼滅の刃にさらに増してきてほんと最高に嬉しいねシーンとなってますねえ主人公の成長だったりとかその周りの成長なんかをねえ感じるまあ、そういったシーンとなっておりましてねいやめちゃめちゃ楽しみですねいや最近ね僕ですね僕のヒーローアカデミアっていうね、まあ、アニメを見てましてねまあ、こういったね主人公が成長をしていく姿だったりとかえ主人公が成長して強気に出るっていう場面はですねいや僕非常に胸熱でねほんと感動したんでねまあ、こういったシーンが ですね。鬼滅の刃のアニメで見れると考えるとね。まあ、非常に僕は本当に嬉しいなと思ってますね。いや楽しみですわ。 ああ。はい。ということですね。まあ、刀鍛冶の里編第4話の見どころはこんな感じとなっております。いやー、一気にね、話が動きましたね。いや、戦闘シーンとかマジで楽しみだね。うーん、アニメーションでここ見れるって考えると、もうそれはそれで嬉しいし、で、それでいて、内容っていうのも非常になんかジャンプらしさがあって、スッキリするというか、なんか気持ちのいい戦闘だなーっていうことでね。なんか、今までやっぱ柱がいたから、それに頼っていたんだけども、 ムイチロウ君が全然違う方向に飛ばされちゃったことによってまあ、それぞれが自分の敵と戦うで主人公が今までにはない強気な動きでまあ、攻撃していったりまあ、強気なセリフだったりまあ、顔つきだったりねまあ、そういった部分があまり遊惑編だったりとか無限列車編では感じられなかったね部分となってるんでねまあ、刀鍛冶の里編見どころがないように見えてまあ、ありますよということでねまあ、やっぱり鬼滅の刃ね面白いですねまあ、そんな感じでこれ踏まえた上でぜひぜひ ぜひ原作持ってる方はね、まあ、読んでみてください。えー、105話から107話まで、ちょっと厳選してみていきました。はい、ということでですね、まあ、この動画良か っ, て言ったという方はね、まあ、高評価、そしてチャンネル登録、コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。えー、次回はですね、第5話ということで、まあ、原作で言うところの108話から、まあ、110話ぐらいまで行くんじゃないかなと考えております。てな感じで、また次回の動画でお会いしましょううっ、ばーい